コに何があったんだはいどうも皆さんこんにちはあのうちです。 ということでね、えー、本日はですね、まあ、無限列車編第5話のね、まあ、新規カットちょっと見ていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、あの今日サムネイルにある通り、やばい<笑>、ですよね。はい、ねずこに何があったのかっていうことなんですけども、まあ、こちらね、まず触れていきたいなと思います。はい、えー、こちらですね、まあ、本編見た方だったらね、わかるかなと思うんですけども、第5話の次回予告でですね、なんとケツアーゴネズコがいきなり登場してきましたということで、こちら公式の予告になってるんですけども、 何があったのか公式ということでね、ちょっと公式が病気になってしまったのかっていうことなんですけども、あのこちらですね、単純になんか公式が病気になったってわけじゃなくてね、ファンブック2の公式のねファンブック2の4コマ漫画に記載されていた部分をあのパロディじゃないですけども、まアニメ化してね、今回予告としてね使ったみたいです。はい、いきなりね、あの UFO テーブルさんがぶっ壊れたのかということだったんですけど、まちょっとね初見で見た時は本当びっくりしたんですけども、まそんな感じということで、まあ一応ね UFO テーブル 無駄にさ無駄にこういうところにクオリティ高いのはマジで笑うんだけど<笑><笑>、えー。ということで、えー、新規カット見ていきましょう<音声> はい、ということでね、DAIGO はね、なんかそんなに新規カットあったようにはね、思えないんですけども、まあ、意外とありましたよということで見ていきましょう。えー、まずはこちら、えー、M、に侵食される列車のシーンが追加されておりましたということで、ま、あちょっとね、細かい、本当あの、なんか侵食するシーンが追加されていたんですけども、まあ、ちょっと気持ち悪いですよね。<笑>ここちょっと気持ち悪かったですよね。まあ、これはね、ちょっと初見で見てる時にも気づいたんですけども、なんか明らかにね、なんか本当に侵食されているのが、本当にゆっくり、 ゆっくりじわじわ行く感じがねえ追加されておりましたということでまあねその気持ち悪さっていうところのね追加がありましたねはいまあこれもちょっと無駄にクオリティは高かったですねはい。えー、さあ続いてですねネズコの戦闘シーンが追加ということでまあ、こちらはですねまわ、あ、りかし嬉しい追加となりました、えー、10秒ほどですねネズコの戦闘シーンが新たに追加となっていたんですけども皆さん気づきましたか僕そんな10秒も追加されてたのかっていう初見で見た時に、ね、気づかなかったんですけども いや結構追加されておりましたねえー、まあこちらねねずこが乗客を守るシーンなんですけどもまあそちらのね、えー、戦闘シーンが追加されておりましたということでまあちょっとねあの見返してみてくださいこちらね、えー、結構良かったんでね、えー、見返してみてくださいさあ続いてなんと、えー、新規セリフと新規カットが、えー、ここで追加されておりましたということで、えー、どこにそんな新規セリフがあったのかということなんですけどもあの炭治郎がですね、えー、列車の前方にまあ猪瀬に前に来てくれって言われてね、えー、向かう シーンががあるんででですすけども、まあ、そちちらねね郎ょっと、ねえー、自分自身にちょっと言い聞かせるセリフみたいな感じで、えー、セリフとともに、まあ、新規カットが追加されていたんですけどもこんな感じということで煉獄さんは五両もの客車を守ってくれている猪助は敵の急所を見つけた善逸も禰豆子も戦っている俺も役に立たなければみんなを 守らなければみたいな感じでねまあ、自分に言い聞かせるシーンがね追加されておりましたまあ新規カットとしてはこんな感じでねまあその回想シーンとともにこんな感じで流れていたんですけどもまあ、煉獄さんがね戦ってるシーンがね追加されていたのはちょっと嬉しいかなと思っておりますはいはいということでねえ最後の追加シーンなんですけどもこんな感じでえ横転する列車のシーンがね追加されておりましたよねということでまあこちらね気づいた方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもまああのー、結構、ね 劇場版よりもあの迫力がね増しておりましてまあ、かなりあのちょっと怖かったんですよね列車が横転するおーみたいな感じでね臨場感があったね追加シーンとなっているんでまあちょっとね新規カットこう踏まえてもう一回見返してみるっていうのもありですねはいまあそんな感じでね今回の新規カットはまあそんなになかったんですけども前回に比べてそんななかったんですけどもまあこんな感じで細かいところを割と追加されておりましたよねということで、まあ、振り返ってまいりましたまあ個人的にまあ今回の見どころとしましてはやっぱ予告編のこの だっっったのかなてて思ってます、すまあ、結構ね、笑っちゃいましたね。はい。まあ、一瞬僕はね、ちょっと別のね、番組を見てるんじゃないかっていう気分になっちゃったんですけど、鬼滅の刃公式さん<笑>、ちょっといきなりこういうことするとね、びっくりしますよ、となっております。はい。ということでね、えー、次回はですね、第6話、赤座ということで、いや、もうタイトルからネタバレしとるやないかい、となっているんですけども、あの、タイトルにね、あの、微人のセンスも感じないね<笑>、タイトルになってるんですけど、ま、あ次回もその通り、あの、煉獄さん VS 赤座となっているんで、 本当にもう一秒たりとも見逃せないシーンだし、まあね、えー、その戦闘シーンっていうところで新たなね、新規カットがね、追加されるんじゃないかなと個人的には思っているので、まあ本当に、あの次回はマジでね、えー、見た方がいい回となっております。ということでね、えー、皆さんね、第5はいかがだったでしょうか新規カットね、気づきましたでしょうか、えー、皆さんのね、えー、コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。ていうことで、皆さん高評価とチャンネル登録はお済みでしょうかぜひぜひよろしくお願いします。また次回のとこでお会いしましょう